本チャンネルを見捨てた方から、そもそもね、部落っていうのは何なのかわからないっていうような質問されるんですね、じゃあ、今回ね、ちょっと時間は限られるんだけども、簡単に説明しようと思います。 部落っていうのはですねそれは集落っていう意味ですね、えー、田舎だったらなんかこう田んぼの中にこうね村があってそういうの集落っていうけどもまあ都会でもね自治会単位のことを集落って言ったりしますよねで集落と部落って同じ意味なんだけどもまあここでいう部落っていうのは非差別部落差別される部落 であるいは、催眠部落、貧乏な人が多い部落え、未解放部落、解放されてない部落、あるいはですね特殊部落、これ、昔の言葉だけども、特別な部落っていう、まあ、そういう言葉があったんですよね、ただ、これらの言葉はですね政治的な背景があったりだとか、いろいろ語弊があるので、まあ、略称として、部落っていう言葉を使ったんですね、で部落っていうのは、ですね、まあ、携帯電話を携帯と省略するようなものです。だから部落っていうのは略 クォですよだから別にその集落を指してブラクっていうのは別にそれはいいんですあの携帯電話は携帯っていうけどもその携帯っていうこと言葉はまだありますよねだからそういうふうな感覚で捉えていただければいいかと思いますじゃあブラックって何なのかっていうことについて、えー、まあ比較的新しい時代の話をすれば。 1969年に、同和対策事業特別措置法という、ね、法律が作られたんです。これは自民党の佐藤栄作総理大臣の時代ですね。で、この法律、どういう趣旨の法律かっていうと、 江戸時代に徳川幕府が作った差別された集落、部落がありますと、それらの部落は未だに不当な扱いをしてますと、うん、江戸時代の差別が未だになくなってません、不当な扱いをされてるから、そういった部落をですね政府の責任で改善して差別をなくそうっていうそういうい趣旨の法律だったわけです。これは次元立法で10年 やるつもりだったんですねところがですね、なんだかんだでずるずるとですね延長されて、ですね結局実質的には33年間されたんですね、で終わったのが2003年の3月末ということになります、だから本来だったら終わってる話なんだけども、もう30年間やって、ですねこのために15兆円以上の。 莫大なお金が投じられたわけですでそれだけのお金が動くとですね当然利権というものが発生するわけですでしかもですねやっぱり厄介なのは一度ね政府がその差別されている部落だっていうふうに認めちゃうとですねじゃあ法律なくなったからって言ってなかなかね なななくなるものではないんですよねいや、恐ろしいことだと思うんですけども、全国に何千箇所とあるんです、その童話地区被差別部落としてね、指定された。 村が、えー、童話対策事業特別措置法だと対象地域は同和地区っていう言い方をされたんですね、でそれはほぼイコール部落っていう意味です、でこれは別にあの想像上のものじゃなくて、全国あちこちに存在するわけです、今、ここは、ねえー、と神奈川県の座間市っていうところだけど、座間市にはないんだけど、隣の厚木にはあるんですね。 でそういうところでは、なんか集会所とか、箱物施設が作られたりとかですね、で団体が作られて、そういうところにお金が出たりっていうことがしてたんですね、で本来だったら、もう法律切れたら、もうそれは終わりっていうことにしないといけないんだけども、結局ね、もう利権化してしまうと終わらないんですよね。で 最近でもブラック差別解消推進法なんて法律ができてるけども結局、なんだかんだで政府はですねこのブラックっていうものを存在するっていうことを認めてしまってるわけですで実はですね1990年代にです、ね、いろいろ研究が進んでいやそもそもねこのブラックっていうのは徳川幕府が作ったっていうわけじゃないんじゃないかと、まあ、確かにねその徳川の時代に作られたブラックっていうのもあるにはあるんだけどもね、えー、徳川幕府 幕府の時代っって言ったら今以上に地方文献なわけです一応その徳川が全国を支配してるっていうのはあるんだけどもでも実質的にはね、えー、今みたいな中央集権じゃなくて、まあ、各藩がそれぞれその地域でいろんな行政の制度を運用してたっていうことがあるんで別にその徳川幕府がねあの全国に部落を 作りなさいって言って、号令をかけて一斉に作られたっていうわけじゃないんですよね。えー、実際はその中世だとか、もっと昔の時代からそういう、なんとなくそういう部落というものが存在して、それがまあ江戸時代も引き継がれて、でまあ、各藩でね、まあ、そういう扱いをされてたっていうのは実情なんですよね。それが1990年代に分かってて、でそれがね、童話対策事業特別措置法ができた当時の、なんかその当時のね、 昔の政府が部落を作ったっていう前提が実は今完全に崩れちゃってるんですよねでこれはもう率直に言えば今の部落童話地区っていうものは今の政権今の日本政府今の憲法家の政府が同和地区として指定したっていうのがやっぱり実情としては正しいんですよ。 でそれらの地域は現に実在しているわけです。で、このチャンネルでブラック探訪ということで訪れてるのはそういう地域です。別に江戸時代に作られたっていうわけではなくて、それは歴史として、昭和の時代に当時の政府が童話地区として指定された場所だし、今でもね、ブラック差別解消法っていう法律があるように、政府がブラックという差別されるものが存在するっていうふうに認めてるんですよ、実は。 これは知らない人にとっては本当に信じ難いことだと思います、すごく、あの僕もだって時代錯誤だと思いますよ、それは差別解消っていう建前があるんだけども、差別される村というものを、ですねこの政府が指定する、今のその、 あの平等とかね、国民主権とか民主主義というものが定められた憲法下の政府が、そんなね、まるで中世だとか、その近世の江戸時代みたいな、ここが差別される村ですよっていう指定するっていうことは、それは知らない人には想像を絶することかもしれないんだけども、事実としてそういうことが今の憲法下で行われたっていうのがね。 あその事実なんですよねで実際にその村に行くとその童話対策事業というその差別をなくすという 名, 名目でつ作られた二個一二個一っていうのは二個が一つになっている住宅っていうことですね一つの建物に2個入っている住宅ですねそれはそのたまたま童話対策事業の時代にそういう形式の家が流行ったのでその住宅体質 対策として作られたんですねあとは林保館っていうようなその地域に行政職員が滞在してその童話行政を行うっていうそういう施設がその部落童話地区に限って作られたっていうそういったね厳然たる事実があるわけですだからその部落は何かっていうと、まあ、究極的にはですね究極的にというかそのもうぶっちゃけて言ってしまうとそれはその今の政府が部落というふうに指定した場所っていうことになるんです。 まあ、その研究からすればね、その江戸時代の徳川幕府が指定した場所じゃないですよ、部落っていうのは。の 実, 質的に実質的には今の政府がその部落というふうに認 識, 認識している場所は部落っていうことになるし、であるいはその、あの童話団体、あの部落解放同盟だとか、あるいは自由同和会。 まあ、それらはいろんな政党だとかねその行政の政府なんかとも関わってるんだけどもそういった団体があの活動してでここは部落だと。 自 分, は自分たちは差別されてるんだと、周りの人間は差別者なんだっていうね、一種ある意味、今の流行りの言葉で言えば、カルト教団みたいな、そういった団体があって、活動してるっていうのが実態なんですね。ただ、注意しないといけないのは、じゃあそこに住んでる人が、そういうことに必ずしも関わってるっていうわけじゃないんですよねまあ言うなななればもうほとんどのののの人はは関関わっってていいででですす何係もだ今のね憲法下では居住移転の自由があるしね。 あるいは本席地を移すことだって自由なんですよだからみんな別にそこが嫌なら出て行きたければ出ていけるし、えー、このね動画を見てる人もじゃあ部落に住みたいって言ったらいくらでも住めるわけですよなのになんかそんな特別な部落があってそこが差別されてるっていうのはおかしいですよね、うん、まあ実際おかしいと思いますおかしいんだけどもそういうおかしなことがまかり通ってるっていうことなんですね じゃあそれはどういうことなのかっていうのをじゃあ実際、その部落というふうに指定された場所に行って、えー、検証してみようっていうことですね。で、まあ、ただここでいう部落っていうのは童話地区よりももっと広くてです、ねえー、例えばその江戸時代以前 の, 以前の文献に、まあ、そういう被差別民、差別されている人たちが住んでたとされる場所っていうのも行ってみ見てますで。それが実際にじゃあ今のね、えーその 政府が言ってる部落だとか童話地区っていう場所とどんなふうな関わりがあるのかで本当にね、えー、過去 の, その童話行政というもの童話対策事業特別措置法によって行われた 政策と整合性があるのかで今の同和団体ブラック解放同盟やあの自由道和会みたいなブラック差別をなくそうというふうに活動している団体が主張している当りの状態なのかということを、まあ、実際現地で確認していくっていうのがこのチャンネルの趣旨なんですね。ということでまあ発揮士っきりしてよく分かんなかったと思いますけども実際ねブラックというものが何なのかっていうことは。 完全に理解してる人なんてこの日本にいないと思いますで、わけがわからないままこういうね差別解消だとかね同和行政だとかそういうことを言ってるっていうのは実情なんですよだからそのわからないっていう人はですね別にわからないっていうのがまあそれがねあの実情なんでわからないということを恐れなくてもいいですただ。 現実問題としてその差別されてる部落があるっていうふうになんか政府は一度認めてしまってでそういう部落というものがあの実際にね想像上のものだ ものじゃなくて実在のものとして存在してるっていうことをね認 識, して認識していただければいいかと思いますまあ、繰り返しになるんだけどもじゃあその部落に住もうと思えばみんな住めるしまあ実際いろんな人が住んでるしねえそこを特別 し, してる人っていうのはまあ、政府を含めてえごくごく一部の人に過ぎないわけですということでえこういった知識を持った上でこのチャンネルを見ていただければ分かっていただけるかと思います